もう誰もついていかねえぞトミーくったばれクッソ野郎ラストダンスだランスバンス貴様は15年を奪ったんだ借りを返してもらう トミーなんてこったトミー何があったどう思う服がめっちゃくちゃだ生かすずつが一体何があったのビジネス上のトラブルがあったのさわかるか俺がメモった時はいたずらメールを送るでも第三次世界大戦は起こさないね精神科医と相談した方がランスのバカヤロメイ 俺はあいつが嫌いだった神経質で、臆病で、自己中のクソ野郎だ死んでよかったよこれで北から干渉されることもねえなもう北がなくなっちまったからな南だけだえ、それって俺の考えと一緒かなどう思う俺らが、いや、あんたがここを支配するってことだろう？いいか、ケン これは美しいビジネス関係の始まりさ。なんたってお前はチンカナコソドロで、俺は善家者の殺し屋で役の売人だ。<笑>ああ、美しい関係だね。